日本の正義だけはしないでほしいですよね。どうも、政治いろいろの学部です。10月の緊急事態宣言解除以降、新型コロナウイルス新規感染者が連日3桁台に落ち着いてきている日本。一方、 韓国では国内の新規感染者が1日当たり4000人を超えるなど、コロナによる医療危機がいよいよ現実味を帯びているようです。一体、韓国では何が起きているのでしょうか。2021年11月25日付、中央日報からの引用です。 新型コロナウイルスの状況が悪化し、韓国政府が非常計画の可能性を示している。非常計画に入れば、段階的日常回復以前の私的な会合と営業の制限などが一部復活することになるが、社会的距離確保体制に戻るのではなく、事実上できることは限定的という指摘が出る。 韓国政府が先月末に段階的日常回復に先立って発表した非常計画の使用内容を見ると、貿易パス拡大、指摘会合、行動規模制限、時間制限、脆弱施設の面会禁止、病床確保と在宅治療拡大などで、 一部貿易を強化する水準である可能性が大きい。中央災害安全対策本部関係者は、非常計画発動が海外のように大々的に封鎖したり、社会的距離確保を強く提案するイメージがあるようだが、以前のように固定され、全面的な措置を取る方式ではないと話した。 非常計画に準じた措置は首都圏で施行されており、実効性を出すには社会的距離確保をどのような方法であれ調整して施行すべきという声もある。古良大学黒病院感染内科のキム・ウジュ教授は、療養病院の面会を禁止し、病床確保命令を下したのに続き、 青少年の貿易パス適用も検討しているため、時間、会合制限などを除いては、事実上、非常計画を発動中であるものと話した。その上で、どの水準であれ、結局、距離確保を出すのが答えだが、そうした準備ができていないということが問題と指摘した。韓国政府は25日に、 段階的日常回復支援委員会会議を開いた後、26日に非常計画の一環の貿易強化措置を発表する計画だ。とのことで、いかがでしょうか。韓国の1日あたりのコロナ新規感染者数は、6月26日を境にじわじわと上昇傾向に転じ、10月半ばから 下旬にかけては減少傾向を見せたものの、その後まだ上昇し、11月23日には4000人を超えています。これではウィズコロナなど遠い話ですよね。むしろ、軽貿易でムンジェインがどうしてドヤ顔になれたのか不思議なくらいです。一方の日本は、年始から新規感染者が 四桁台で高止まりを続け7月下旬に五桁台になると8月中旬にピークを迎えます8月20日の新規感染者は過去最大の 25,992 人の方が感染されました9月中旬以降は下降傾向に転じ11月に入ってからは安定して100人台をキープしています 11月22日の新規感染者数は全国で50人ですからね。すごく減りましたよね。もちろん、これで完全にコロナが収束したというわけではなく、専門家からは第6波を警告する声があるのも事実なのですが、ひとまず、今のところはコロナをうまくコントロールできていると言えるでしょう。振り返ってみれば、 コロナ感染拡大の初期段階では徹底した検査・隔離政策による軽貿易によって感染者をコントロールしていたはずの韓国。あの頃はムンジェインも随分とドヤ顔だったような気がしますが、わずか1年半で完全に日本の立場が逆転してしまいました。繰り返しになってしまいますが、コロナ対策における韓国の失敗は この軽防液にあります。軽防液の中身は実際のところ PCR 検査の乱発であり、医療体制の拡充や整備などはほとんど視野に入れられていませんでした。その PCR 検査も結局は無症状者をいたずらにあぶり出すだけであり、疫学的にはほとんど意味がないと結論付けられているのですが、 逆説的に言えば、軽貿易がなまじ成功し、それにしがみついてしまったがために、本質的な危機を察知することができず、本当の感染拡大が起きたときに対応が遅れてしまったのです。さらに致命的だったのは、やはりワクチン外交の出遅れでしょう。日本の場合、ワクチンの確保に関しては、比較的 早い段階で動いていたのですが、ワクチン接種を行うための国内の環境整備に時間がかかりました。また、ワクチンの承認にも時間がかかりましたよね。モデルナやファイザーは徹底した温度管理が必要で、日本はこの準備に時間がかかりました。しかし、ワクチンを運搬および 保管する環境が整ってからの接種回数は凄まじいもので、当時の菅首相が目標に掲げた1日100万人接種を見事達成することができましたからね。それでも野党は、ワクチン接種の遅れは政府の失策と批判していましたからね。言うだけで責任を一切取らなくていい野党ですから、気楽なものですよね。 さて、一方の韓国を見ると、2020年の段階では、アメリカ、ヤンセン社、アストラゼネカ、モデルナに必死で頭を下げ、なんとかワクチンをかき集めますが、2回目の接種分が確保できなかったり、せっかく調達したワクチンを初歩的なヒューマンエラーで無駄にしてしまったりと、安定のドタバタぶり。それでもなんだかんだでワクチン接種率は、 11月時点で 79% を超えているのですが、どういうわけか一向に収束の道が見えてきません。専門家の間ではすでに、ワクチンの効果そのものを疑う声も出ているのですが、詳しい原因はいまだによく分かっていません。韓国の一連のごたつきを単にコロナ対策の失敗と見るだけでは、あの国の本質を見余ってしまいます。 韓国政府の危機管理能力のなさは、直近の尿素水パニックでも嫌というほど証明されています。早い話、韓国は目先の危機を何の根拠もなく過小評価し、小手先の対策だけで満足してしまうという悪い癖があるのです。韓国の体質が文在寅自身の資質にあるのか、あるいは大統領府の根本的な問題なのか、 それは分かりませんが、いずれにしても国民はとんだ大迷惑ですよね。新型コロナウイルスが無事に収束したとしても、一定の周期でまた新たなウイルスが生まれ、新種の感染症が蔓延すると言われています。おめでたいドタバタ体質を根本から直さない限り、韓国は今後も半永久的に同じ過ちを 繰り返すことになるでしょうその時こそ、二度と立ち直れない国家的な危機になるかもしれません。新型コロナウイルスの蔓延は図らずも、韓国の国家としての成熟度、日本との力量の差を改めて見せつけてくれました。日本の方は、ワクチンも飲み薬もひとまず安定し、手に入りそうだということで、